抜き足、差し足、忍び足抜き足、差し足ガラガラああ袴が抜きっぱなしああ百獣武道具店の動画こんにちは百獣武道具店の動画でーすやてますかーも脱いで袴そのままにしてないですか今日は袴の畳み方をできるだけわかりやすく説明します 全国のお母さんお子さんが脱いだ袴どうやって畳んだらいいかわからないってことになってないですかまた道場の先生方いつもお疲れ様です限られた稽古時間の中ではなかなか袴の畳み方まで教えることってできないですよねえ気持ち本当に分かりますそして剣道やってる皆さん袴をきれいに畳めることっていうのは自分のね剣道に対する取り組み姿勢を表してるんです上手い人見れば袴がやっぱりピシッとなってますから 今日このビデオを見るだけで自分1人で袴がきちっと畳める方法がわかるようになります今日もできるだけ分かりやすく説明しますので是非聞いてくださいそしたら早速袴の畳み方やっていきたいんだけど僕今ここにいるからねここにいるからねみんなと同じ目線で上から撮ってます、えー、そして1つ目はですね一番大事なことは、えー、腰板をね左側に お尻を上側にこ う, うつ伏せになるようにね最初置くんだけどこの時にね袴が畳める人っていうのは床に置いた段階でもうねある程度コンパクトに置けてるんです、ね、一方、袴が畳めない人っていうのはどうなるかっていうと床に置いた時にこうねちょっとねわさっと広がっちゃうのこうなるともうやっていくのが大変なんで最初からある程度畳めるようにコンパクトに置くと裏返して置くと。 そのやり方なんだけどね、大丈夫ですよ。えー、まずこうなってるでしょ。袴ってみんなね、こうスカートみたいなのを想像してるかもしれないんだけど、スカートっていうよりもむしろワイドパンツズボンみたいにね、この足と足との間に布地があるんですよ。この部分をマチって言います。この部分がね、こう床に裏返して置いた時に中でモソモソっとするんですよね。外からは分かんないんだけど、中の方でこうモソモソっとしてると、これがちょっと難しいと。で、それのやり方は。 まず、こうやってね自分が履く形で持って腰板を自分の顎で挟みます、ね、そして左手で前側を持ちま す, いいですかそうするとほら中にね右足と左足こっち右ねこっち左ねこの間にこうやってねほらこの間に、ね、仕切りがあるでしょこの仕切りを自分の空いてる右手で右側自分の右側に折ります下の方までね上だけじゃなくて下の方までね折ります。 そしてこの状態で重ねますいいですか見えてよこれで床に置くとそーっと置くとほらある程度コンパクトに置けるとこれですねまず一番目はねまあそんなこと言ってもねどうしたって広がっちゃうんだよっていう人はさっきの右手でパーンってやるでしょそして重ねて置くときに 置くときにこの裾が広がっちゃうんで裾をねちょっと持ってください手でねそのまま置いてやるとコンパクトに置くことができます。じゃあここから二番目のポイントになりますけどもえ裏返してこう紐がねちょっと邪魔にならないようにしといてここから裏側から合わせていきますいいですね裏側のポイントっていうのはどこに折り目があるかというとこの真ん中。 真ん中の折り目っていうのは実はね、左と右にこうなってて、実は2センチぐらいここで重なってるんですよ。ここ重なってます。はい、いいですね。でここをまず合わせてやると。合わせ方、えー、シワのなくし方っていうのは2つの技を使います。一つは上下引っ張りです。上下引っ張りいいですね。上下引っ張り。そして2つ目は手アイロンです。手アイロンでこうやって、えー、中のシワとか空気とか抜き出します。 それで後ろがきで合わせるところはこの真ん中のところねこれ内側にもう一個あります、これとこれを2センチぐらい重なってます、こことこの横、両サイドですね両サイド上側とこの下側か両サイドが合えば後ろは完成とでこれひっくり返すわけです。ねそれでひっくり返し方っていうのはこれを左にある腰板と前側の帯下を右手で持つんですよ。右手で持って 開いた左手はここに持ってきます。ここに持ってきます。それでさっと裏返すと、じゃあなんとなく、えー、表側もまあ、ちょっとこれ合ってないけどできましたと。これ裏側合ってますからね。これでいいんですよ。まあね、表側はまだこうなってます。まあ、さっきのねひっくり返すやつなんだけどどうもちょっと難しそうっていう人はえっ、ー、とねどうなっちゃうかっていうと。 ここがひっくり返してす時にバラってこう広がっちゃうんだよねなのでせっかく合わせた後ろ側のこの真ん中この上の方だけでですここを洗濯バサミで留めといてくださいもうこれで完璧ですそのまま後はひっくり返せばほらもう絶対ずれないです絶対ずれないこれ何回でもできちゃうね、洗濯バサミよかったら使ってみてください そして次に表側のひだを合わせます表側はひだは5本あるんだけどどっから合わせてかっていうと端からとかじゃなくて真ん中から中から合わせていきます中から一本一本合わせていきますはいこれ合いました次これかなよいしょこれ合いました使う技は上下引っ張りと手アイロンでしたよね手アイロン上下引っ張りえー、次これかなよいしょ これかな？はい、上下引っ張りと手アイロンはい。こっち側はいましたね。じゃあ上側も合わせてこかな。上下引っ張りと手アイロンでこれね。上下引っ張りと手アイロン中の空気も抜いて、5本の平とこの上側このサイドね。両サイドここを合わせてます。ここで上下引っ張りをして綺麗に整えることができました。で、次は。 ここのちょうど帯の下ぐらいねここから両サイドを折ってやりますですか？こっち側も折りますこれ折らないとどうなるかっていうと折らないままやると最後これ三つ折りするんだけどね、えー、こういう風にね、えー、変なでっかいねなんかでっかい畳んだ感じになっちゃうんでちゃんと正方形に仕上げたいので、えー、この状態で両サイドを折ります両サイドを折ってやります ですね、手アイロンよ、手アイロン、手アイロンいいですね、手アイロンね。で、これができたら、これを三つ折りしますで、三つ折りのやり方っていうのは、ここがね、折るときにばらけるんで、ここを手で、えー、左手でね、持ったまま、持ったまま、いきますよ、右手で3分の1のところ、よいしょ、こうね、はいっと、いいですかで、ここもまた手アイロン、手アイロンですね、上下引っ張りと手アイロン。 空気を抜いてそして2回目折るときに、折るときにここのラインとここの腰板のラインをちょうどになるように揃えます。で、す ね, いいですねでこれでひっくり返すと完成ということですね。それで最後にこの紐ですね、この結び方やりたいんだよね、そうだよねこの結び方のやり方を説明します。えー、袴のの紐っってていうのは4本あって 後ろ側が短い、これ腰板についてる方ねこれは短いですそしてて前側についてる方が長い帯ですね。で最初に使うのは、前側の長い帯です。これを左右とも4分の1、半分の半分ね、半分の半分に折って、よいしょと、こういうふうに斜めにね、置きます。ですね、えー、こちら側も半分の 半分に折ってこれを斜めに置きます。ちょうど真ん中でねこういうふうに、ね、X× の印になるようにします。でこれね紐ねこういうふうにくにゃくにゃってなってるのこれはねよくないんです。実はこうやって毎回毎回本当は広げてやる必要があります。これちょっっっと良くななかったたごめんなさいいねで次に残った紐短い紐短を ここの X のところに巻きつけていくんですよ。で、これのやり方なんだけど、じゃあいきますね。まずは、片方からいきますね。片方を、この X の真ん中を向こうから、上から行って、下に抜いていきます。上から行って、下に抜いていきます。ちょっと見てね。いくよ、上から行って、こう行って、ここを真ん中のところを下に出していきます。いいですね。まずここまでね わかりますかここまでねそしてまだ日も長いよねもう一周したいんだけど今度はもう一回上じゃなくて今度横に行きますですか上じゃなくて横に行きます今度横ここねここに行きますここに行って戻ってきますいいですか反対側も行きますねじゃあ最初真ん中行って戻していきます真ん中行って戻していきます そしてもう一回真ん中行きたいんだけど、今度は横へ行きます。横へ行って、戻していきます。ですね。はい、こうなりました。で、最後、この余った紐どうするかっていうと、ほら、ここと、ここに、さっきまでなかった輪っかができてるんですよ、ここに最後、入れてやります。なんだけど、ちょっと見ておいてね、こうやって最後、右の紐は、こちら、左側に入れますこ。こ そして左の紐は右に入れるんだけどちょっと見ておいてねほら完成って言いたいんだけどちょっと紐が長いじゃないはみ出してるよねこれちょっと格好悪いんですよなので最後この輪っかに通す時にはちょっと半分ぐらい折ってもいいですこれも袴によって紐の長さって違うので折って入れてあげた方がいい場合もありますこうねそうするとどうですかはいじゃあこれで袴の 完成です。お疲れ様でした。じゃ最後に剣道着の畳み方説明します。剣道着はねこの横をねしっかり、えー、合わせて、えー、こしわにならないようにしてください。そして襟は左側の襟が上にきます。左側の襟が上にきます。いいですね。そしてこのラインで前身頃を折って袖を折り返します。ですね。で反対側も左右対称になるように折って。 えー、袖を折り返します。いいですね。手アイロン、手アイロン。そしたらこれを最後三つ折りにします。点点点点点。三つ折りにします。ですね、えー。ばらけないようにばらけないように。点点点。はい、えー、剣道着はこれで完成になります。 いかがでした以上が「袴のたたみ方」の動画になります僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よーホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったりかっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします無料カタログもこちらからプレゼントしています ぜひ遊びに来てください。